意味は何何ほどという意味ですあることのレベル、程度を表現するときに使いますそれでは例文を一緒に見ていきましょうただいまねえねえ、今日幼稚園でお母さんの絵を描いたよお母さん、いつもありがとう 涙が出るくらい嬉しいそれでは例文をもう一度見てみましょう涙が出るくらい嬉しい涙が出るほど泣くほどと感動のレベルを話しています次の例文ですジョンさんは今日バイキングに来ています 久しぶりのバイキング今日はいっぱい食べるぞお腹が破裂するくらい食べてしまったお腹が破裂するほど食べてしまったと食べた量について話しています先ほどの涙が出るくらいもそうですが少し大げさに。 実際のレベルよりも大きく強く話す場合が多いです本当にお腹が破裂したら大変ですよね次の例文です小学生でもできるくらいの計算もできない小学生でもできるレベルの計算もできないと計算のレベルについて話しています